エッチショータイムドンポケンですはい、今日はですね、僕の愛車を紹介したいと思います。イェイはい、というわけでですね、こちらになるんですけど、川崎5 0 0 s s m ス c 3になります。これね、実は僕、持ってました。三年間ぐらいかな、三年間ぐらいちょっと倉庫に眠らしてたんですよね。いや、乗ってなかったんですよ、一時に。 なんか久しぶりちょっと倉庫見てあっマッハ久しぶりみたいな感じだったんですよそういえばマッハ寝とったねみたいなやっぱもう一度こいつとなんか向き合ってみようかなってそういう風に思ったんやねなんか久しぶりにこいつのエンジンちょっとかけてまあ音聞いたらちゃんとこいつともう一度向き合ってみようと思ってでとりあえずはまあ見てもらって分かる通りまあ土のう丸なんですねこれマッハのでまあいじってるところは まあ、おい、おいちょっと紹介していくんですけど、まあ、ほぼいじってないです。どの丸です。これからはちょっとメインに GN125、イキチ君と、このマッハのですね、エグリンって呼んでるんですけど、ちょっとここはえぐれてるからね、エグリンですけど。エグリンをちょっと、まあ、メインに乗っていこうかなって今思ってます。で、まあ、せっかくマッハちょっと走行から引っ張り出してきたんで、まあ、これからはちょっとマッハ動画も上げつつ、うん、やっていこうかなと思ってます。で、マッハ動画なんですけど、まあ、マッハで、えー、まあ、ツーリング行ったりとか、 マッハこれからちょっといじっていく予定なんでそこもちょっとあのヤマケンバイク TV でお届けできたらなって、えー、今思ってますちょっとマッハをね買って、ま、ちょろっと乗っての乗らなくなっちゃったんですねでその乗らなくなっちゃったあの理由なんですけどマッハちょっと買ってこれちょっとエンジンオーバーホールしてもらったりしてからの納車だったんですけど、ま、ぶっちゃけこれめちゃくちゃ故障多くて最初の方んかもうなんだなんかな まあ、1回こう乗って1か月後ぐらいにまた壊れてでまたバイク屋さんに持って行ってまた戻ってくるんですよ修理してでまた一時1か月ぐらい乗るとまたれどっかが壊れるんですよでもそういうのが繰り返し繰り返しあってまともにこれ走れねえなと思ってなんかもうちょっと途中嫌になっちゃったんですでなんか長距離ツーリング絶対もうそんなバンバン壊れるんだったらいけねえじゃんと思ってなんかもうま、まああ い, いやと思ってでもザリキくんばっかり乗ってましたザリキくんかスイキくん だから今までちょっとこのマッハに関してもヤマケンバイク TV の方には出さなかったんですでも今回ちょっと初お披露目ということで最後ね壊れたのは何だったかな最後ね壊れたのがねなんかクランクシャフトが折れとったんですよ走り寄ったらいけないちょっとエンジン止まってバイク屋にこう持って行って見てもらったらクランクシャフトが折れとったみたいそこからも倉庫の方に放置プレイしてましたで放置してたんですけどもともとそのマッハは僕中学校時代からずっと憧れだったんですよ正直 なんかもう絶対なんか大人になって大型免許取ったらなんかマッハに乗りたいなっていうのがあってで、まあ、憧れで買ったんですけどなんか理想と現実のギャップっていうのがちょっ と, なんかょっと違ったんですよねその頃買ったばっかりの頃で結局まあ乗らなくなって倉庫に入れちゃってたんですけど3年間ぐらいこいつと距離を置いてもう一度なんか こ, いつこいつと向き合ってみようと思ってこれからなんかいいお付き合いができたらなって思いますはい。 ぶっちちちゃゃゃけあの乗乗りり味もめちゃくちゃ乗りにくにいんですよ本当に何だろうな別名ね走るカンオケとか止まらない曲がらないまっすぐ走らないなんて、まあ、言われるバイクなんですけど半分正解で半分間違いなんです、まあ、エンジンの回転を、あのーまあ、回さなければ、まあ、普通にまあのね原稿車と比べたら乗りやすいまではいかないですけど、まあ、そこそここれ結構、まあ、軽いし乗りやすいんですよただ あの60006000ぐらいからかな回転数が、うん、そっからあのパワーバンドにパーンと入るんですよでそっからがもうもうもうじゃじゃ馬本当にもう暴れ馬ですもうハンドルブルーってもうにもうこう蛇行運転っていうかまっすぐ走らないんですよで結構ねラフなアクセルワークやっちゃうとすぐ前がウィリーしてるいますバーンって軽いんで軽くて馬力あるんでねかといってそれが怖い 安全運転で走ろうと思って、走ろうとしても、こいつね、エンジン回して走ってやんないと、かぶるんですよね、プラグが。そこら辺がもう難しいんですよ。こいつとの付き合い方が。例えば、まあ、5000ぐらいまで回しパワーバンドちょっと手前ぐらいまで回して走ればいいんですけど、例えば2000、3000とかで走ってると、もう、プラグかぶって、エンジンかかんなくなっちゃいます。だからね、乗り方もね、結構ね、難しいんですよ、このバイク。はい、じゃあね、えー、この僕の愛車。 エグリンコととマッハ3をちょっと詳しく見ていいいきたいと思います、まあね、ほぼさっきも言った通りドノーマルなんですけど、はい、でこれ元々ねちょっとメーター見て も, もらって分かるんですけど、はい、逆車でございます逆入車のマッハですねで型式が、えー、っと1971年の、えー、っと H1A になりますだからちょっとタンクちょっと映してもっていいこのエグリタンク はいこれタンクなんですけどもともと H1A なんで平タンクでしたで、えー、っと H1 初期型えぐりタンクを H1A に乗せ替えてますまあ、いじってるところ、まあ、まずタンクですねタンクをえぐりタンクに変えてますでこのキャップちょっと見てもらいたいんですけどこれねほんと鍵ついてないんですよもともと鍵がついてないキャップだったんですけどちょっとやっぱ鍵ついてらんとね今のご時世なんか鍵つきがいいなと思ってでこのなんか お花マークみたいなこの形が気に入ってこのキャップも純正ではありませんカスタムカスタムしてますでこちらハンドルいきますこれは、えー、とハリケーンの、えー、スワローハンドル入れてますもともとはね、えー、とマッハの純正のアップハンドルがついてたんですけどあまりにも飛ばした時に抑えが効かないんで、えー、低めのこのスワローハンドルに、えー、変えてますで、はい、ちょっと前来てもらって はい、えーまあウィンカー、ウィンカーですねウィンカーと、えーライト、ヘッドライトヘッドライトもノーマルですえー、はい、前フロントオフ、見てんこれめっちゃ欲しいだっしょ、これ細いですね細いっしょこれがこうあるヴィンテージ感やほぉもう何年ねん、1970年だっけん50年前ぐらいの、まあバイクなんで、もうフロントオフとか見てくださいこれこれダルシムです、こんで、えー、フロントフェンダー これ実はね、これ鉄なんですよ。結構鉄パーツ多いんですよ。じゃあ、ちょっとね、まあいいや、ちょっとブレーキからいこうか。はい、こちらブレーキは。安心の。安心の。ええー、<笑>安心じゃないよ、これ。ええ、ブレンボではない。ブレンボではな い, い。ブレ安心のブレンボではなくて。ドラムブレーキでございます。ド ラ, ドラムブレーキ。もうこれ、正直、マークス、ブレーキ性能。<笑><笑> い効かんことはないっすよかんことはないけど多分マッハのエンジンパワーについていっとらんって言ってにガーンって走り寄ってグ、はいはい、ッてかけてもフロントフークはキュッて沈むだけで、はいはい、あれあれあれ見てガーンって走り寄ってブレーキキュッてかけるみ、はいでかけてもフロントフークは一応沈むっすね、キュッて、はいはい、キュッて沈むけどスーンって感じるスーンってまあまあかんよね<笑>まあまあちょっとだけにちょっと用心んとなると危ないなコンバイクは。 まあ、うね、ん。でえー、あここ紹介しとらんかったねこ こ, これ死んらな何ともこれ重りですかおおあちょっと近いね正解は、はい、これをねじ込めばねじ込むほどハンドルがね硬くなるああだっけんほら例えば高速直線だけバーンと走る時とか、はい、やっぱこうハンドルがぶれてくったりあこれを締め込むと重くなるけんでも行動でもうガチガチに締めとったらもうキれんにけんねハンドルああ危ない 締めすぎは危ない閉めすぎは危ない程よくね何でも何でも程よくさ何でも程よくじゃあエンジンいこうかなエンジンはいエンジンはいエンジンこんな感じ で, ーすでキャブキャブなんですけどキャブはもうノーマルのミクニのキャブが入ってますねでこのサイドカバーサイドカバーも実はこれ鉄なんですよ鉄なんですか、うん、普通だ今の場合クってほらプラスチックあ FRP が置いてですね FRP が多いでしょ でもこの時代の鉄だけどねんかよくねいいです ね, ね, いいですね鉄サイドカバー鉄サイドカバーそうそうそ う, そうここ結構俺お気に入りポイントなまあしかも当時もんでしたよ、ね、そうそうそ う, そう当時もんなん覚えてきたね<笑>で大体ほら FRP の、ね、サイドカバー多いけど<笑>はい、はい、鉄っていうところは、まあ、僕は好きですはい、でリアサスですねサビサ ビ, サビサビですね50年のこのねサビが歴史を物語っております50年前のリアシュートオーバーホールも何もしてます そのまま使えるから使ってます。で、あ、まあチェーンケースもいいねこれ、まあ。これ色一回ね塗り直しとるんやけど、やっぱこう剥がれてくんねなんか動画にしても、まあいいやここらへんは。このマフラー見てこれ。きた。<笑><笑>これはあの当朝時もんだけども。当時もね。当時もね。もう50年前のほらね。うん、まあ味があったいねこのあと。ある意味味がありますね。あんまピカピカよりたい。ちょっとぐらい汚れとった方がたい。なんかえいたい。まあいいですよね。 なんかもう、クソ真面目な奴よりもたいちょっとなんかね、アホみたいな奴の方がたい人間もたいなんか親しみやすくねまあそうです ね, ねそういうことだね<タッ>いよいよお待ちかねのエンジン指導いてみてるるるるるるしょいしょいえじゃ<タッ><笑>エンジン指導しようかなとああー、はい、で音ね聞きたいでしょみんなも聞きたくないこの音まあね、マフラーのオーマルなんやけどじゃとりあえずエンジン指導いっちゃうぜキいなんやけど普通ね 今 の, バイ今のバイクっていうかすぐここにいないバイクでキーがそうですよねでもマッハねなんとここにあるよおそこはなんです渋くないめっちゃ渋いっすね渋い っ, しょ渋いっす渋いっ す, 渋いっすめっちゃ渋いなと思ってこの辺も渋さがガンガンちょっとねこの辺ですねはい、えー、エンジンをかけていきたいと思いますはいえー、っとマッハはですね、えーっとピックオンリでですすセルないです だからもうエンジンかからん時はもう鬼キック鬼キックせんと変わらんけねもう夏はマジで死にそうなっけん鬼キックしたら<笑>、ね、さっきもねさっきもエンジンかからんなんね<笑>ですねでももう何回ぐらい押し掛けしてもかからんし結構キックしたね結構してましたね押し掛けかからんでもめっちゃもう50回ぐらいキックしてやっとかかったもんう<笑>そうっすね<笑>マジ疲れた疲れましたね俺が好きなポイントがちょっとここにもあってえっ、ー、と免疫をねオンにすると わかかるピーって読むかります CDI のこの通る好きなんやピーって読んでしょはい、うん、っていうだけっていうだけですかね<笑><笑>でもさん好きなんやなんかこれあー、まあ、P が, P, があ P になったら生きてるなみたいなんーほら CDI パンクしたら P 言わなくなっけんねああそうですよねこ れ, これでも CDI の安否確認をするわけああ今日も EP なってるなみたいな手かけるよはいはいじゃあキックオンリーなんでキックいくよ こんな感じで。 というわけで、はい、今日の動画はですね、ええー、僕の愛車5 0 0 S. S. マッハスリー H. 1 A. のご紹介でした。もう、しりない、もう、かよ、か、かていいもん、俺。かいたいんですか。<笑>もう、伝えたかなと思って。ああ、もう、バイクの、もういいかなと。思ってうん、もう、いいね、もう、帰るけん。ヘルメットかぶってくださいね。ねヘルメットかぶる。ほらあはい、もう、ね、もう、ええ、大人だっけ。ヘルメットはかぶりましょうっつってもね、これね、半ヘルしかなかったんですよ。ちょっと。グ<笑>フェース、はい、あ, あの、あれです。 洗濯中なんで洗濯中。半<笑>ヘル、不半ヘルちょっと普段被んないんですけど、昔ちょっと被ってたやつをはいっ被ってきました。普段はちゃんとフルフェイスです。いやマハ、ま、ねフルフェイスがいいんですよあん。加速あるんであのコンタクト飛んでいくんですよね<笑>飛で飛で。飛んでいくんすか？飛んで飛んでいくんよ本当です。フルフェイスはの洗濯中だけ。ああ。中の中の部分。なるほど。これしかない。 ではです、ね、次回の動画でお会いしましょうありありありありありです。ントです